ヤクモくんお願いしっかりしてお願いだから目を開けてこんなところで死んじゃダメだよ演奏会に来てくれるんでしょ一心さんもナオちゃんも心配してるんだよそれに私だってヤクモくんに聞きたいことまだまだたくさんあるのに結局何も教えてくれないの。 私の気持ちも知らないでそんなのひどいよ許せないよ<笑>諦めないでヤクモくんあなたには帰りを待ってくれている人がたくさんいるのだからだから絶対諦めないで君は相変わらずおっちょこちょいだな<笑> 僕は生きてる勝手に殺すなあっ百目